たちパンちゃん、おはようございます。おはようございます。ジャンんおはようございます。おはようございます。さあお布団を片付けるそうですから、抱いてください。抱いてください。まあ、お皿でいいですよ。でいてくれるの抱いてくれるの おちちちゃゃん、ん、ん、出したからねいい、ね、いでは い, い。 どうですかかかかあ、あんンンはい、はい、あいいか、ね、いいかいいねか、うん、もう一回していいよ。 じゃんくんポンちゃんこれをやりたいんだけどどっちか来ないああじゃんくん来たあれ騙されませんじゃんくんは騙されませんあれかっ こ, こいほらあれで ジャンじジャンんはいんんん、じゃあ、ここは。ここあるよ。は、え、い、ー。はい、で、で。ジャンゃジャンじジャンん、前足の柄が難しいね。 この後で書けるようにしないとね。そしてこの辺もなんだかよくわからないね。じゃあもう山屋さんの中ね。あ来た来た。チェック。はい、あちょっと早い。パンちゃんチェックでーす。パンちゃん入っちゃうの入っちゃうの。入っちゃうのうん、はいパ、は、ン、い、ちゃん今開 け, 開けるよ。ほら見て見て見てパンちゃんパンちゃん。 ね、プレゼントが大切に兄からのお願い大切 な, 大切なはいみーちゃんです、はい、そしてぽん、えーね、ちゃんですぽん<笑>ちゃん開くよ、はい、開くよはい、どうもありがとうございます紙はこちらで読みまはい、コーヒーのマンデリンおよかったね そして何だこれ重いじゃこれまず最初におのど飴のど飴効きそうなのどメ。エクストラありがとうございます<笑>そしてこ れ, これはハロウィンハロウィンのかぼちゃの漬物かなか ぼ, かぼちゃにぽんちゃんが入ってるってやつかなほんまや ぽんちゃんだーぽんちゃーんかわいいぽんちゃんだそしてネズミさん来たよじゃんくんが飛ばすやつ<笑>よいしょあこっちもだお、お、こっちはじゃんくんかななるほどじゃんくんだすごいじゃんくんとぽんちゃんだじゃぽんちゃーんあ見に来たね どうぽんちゃんちゃんくとってぽんちゃんだよ、はい、はい、そしてサンクセールサンクセールゼールかクセール重い重いの？サンクセールサンクゼールだね重いってぽんちゃん重いんだってなんだろなんかなんだろうおいしそうだ大人の鮭めんた、はい しゃけメンたい。牛シグレ牛<笑>じゃないですか。あ、これもモンブランクリームだっておいう美味しそう。うん。美味しそうなものがいっぱい入ってるやぱんちゃん。はいシリシリ。美、は、味、い し, し, はい、しそうありがとう。あんちゃんと一緒に映るかな。ぱんちゃん。ぱ<笑>んちゃんすっごいスリスリしてます。ぱんちゃん顔こっち向けてごらん。 フフフフフて、ぽ<笑> ち, ち, ちもうちょっとこの角をここにってはい、角角はい、角角シュリシュリはい、カルビン用のプレゼントありがとうございま す, いますちょうどいいの売ってるもんなんだねねーうちの方は見たことないぞ ポンちゃんは箱がとってもお気に入りだそうです。ポンちゃん。ポンちゃん入りました。なんか初めて袋に入ったね。ね珍しいよ。ポンちゃ ん, ちゃんいい感じですか。ちょうどいい感じなのかな。そういえばさ、よくある猫の行動で取らないやつが結構うちのポンちゃんもじゃあるんで、うん、うん。ビビリだからかな。そういうことだね。うん。 ウィ、えーイ、えー、出たなぁ袋はまだ怖いんだね、もうちょっと経験を積めば入るかなぁ。ザーザで入るかもしれないね。なんか、んかあのトンネル的なやつとかね、袋的なやつはあんまり、その、ね、人たちビビりだから。まだこれから開発があると、こもしれい、うん、ということでした。どうもありがとうございます。